皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月14日、第1回大富豪決定戦、マデサゴーラハイで、S ランクまで上がることができました。S ランクからは着順のポイントが変わりますので、絶対に4位になってはいけない戦い方にシフトチェンジする必要があります。ちなみに、S ランクになるまでの戦績は、こんな感じでした。4位を3回取っているのがすごく気になります。 もしこれが S ランクの戦いだったら、ポイントはこのようになり、合計でマイナス10ポイントになっているところでした。これを見る限り、S ランクでの戦いは、本当に厳しいものになりそうです。S ランクまでは行ったけど、ポイントが0になってしまったって人が、絶対にいると思うんですよね。絶対に4位にならないためには、やはり最低限のカードカウンティングが必要になるわけで。カードカウンティングが苦手なんですよね。